皆さんこんにちはあいですはいさんんこにちですえっと今日はですね自粛中にどういうふうにダイエットをしているかっていう今日一日 Vlog を撮っていきたいと思います。<音楽>ということで。 あれ。 美味しなかったけど、納豆食べてほしい。 <笑>はいこんな感じで私の一日ダイエットをしている一日のブログだったんですけど毎日こんな生活食生活をしているわけじゃなくて食べ過ぎちゃったなーっていう次の日の食生活っていう感じでしたね今日は。ということで<笑>今日も動画見てくれてありがとうございましたまた次の動画で会いましょうじゃあねー